ははいこんにちは今回は僕が一番好きな作家さんである猪瀬直樹さんの本を紹介しますタイトルは「民、えー、と民間の警察」と書いて民警ですね簡単に言えば「アルソックとか「セコムとかのことです何の本かっていうと実際に「セコムや「アルソックがどうやって始まったかその成り立ちが、まあ、軸となって紹介されていますでもう最近だととショッピングボールとか でも当たり前のように警備員の人って見ると思うんですけれどもじゃあ日本本ででどううやっっててててそののののの警備業って呼ばれるものが発展ししきたのかっていいをこの本は紹介していますで猪瀬さんがすごいのは2020年に東京オリンピックってありますよね。で東京オリンピックがありますと。でまあ、残念ながら知事を辞めざるを得なかったと。で知事を辞めてちょっと執筆の時間ができた。ということでそこで何か書こう。 ってなった時に選んだのがこの警備業っていうテーマだったんですね。まあ東京オリンピックをまあテーマにしようっていうのはまあわかります。じゃあ何かこうってなって警備業を選ぶっていうのはなかなかそんな直感的には選ばないと思いますね。でも確かにこのそういう東京オリンピックみたいな大きなイベントをやる時には確かにテロの心配だったりっていう警備っていうのは隠れた重要な要素になりうるんで実際の行政のトップに立ってた 猪瀬さんならではの着眼点かなと思います。猪瀬さんはこういう隠れた要素をあぶり出すっていうのはすごく上手です実はこういうの重要だったんだよっていうのを書いてくるっていうのはすごくうまいですその皇族の土地取引であったり公益法人だったりこう僕たちが普段普通に生活していたら無意識のうちにスルーしてしまうようなところに強烈にスポットを浴びせていくんですね。呼んでいてて、結構通列だし、すごく勉強になって 僕は好きですなので今回この猪瀬さんの本を紹介するのはちょっと緊張してますで警備業の話に戻ると警備業は日本国内だけでも30兆円とも言われてるんですけれどもかなり大きな産業にもはやなっていますで警備員の数は国内で50万人ほどいるって言われてます50万人って言われてももうあんまりピンとこないかもしれないですけれども日本に警察官は24万人。 で自衛隊が23万人ほどいるのでこの民間の警備員っていうのは警察と自衛隊を合わせたぐらいの数の人がいるということになります。でもうちょっと具体的な話すると2020年のオリンピックってありますよね東京オリンピックですね。で東京オリンピックっていうのは当然警備員が大勢必要になるんですけれども警備員何人必要かっていうのを東京都がこの誘致する時に資料を出してます。それによると、万人、 がこの一回の大会を運営するためだけに必要になると言われています。五万人っていうと一つの市町村の市ができるぐらいの大きさですよね。でそれもこのおじいちゃんおばあちゃんから生まれたっての赤ちゃんまで含めて一つの市ができるぐらいですから、それだけの人数の人員が必要。それでこの警備の人たち、まあ五万人のうち半分ぐらいは 警察官の人が担うそうですその次に多いのが民間の警備員であとセキュリティ関連のボランティアの人がいるそうです多分このセキュリティ関連のボランティアっていうのは警察官の OB の人とかも関わってくれるんだと思いますでこうやって数字見てみると多分警備員がいないとオリンピックは運営できないって言っても、まあ、全然過言じゃないと思います。でそれで面白いいののがががちょううど日本に警備用が広まっっててきたっていうのが 前回の東京オリンピック。千九百六十四年の東京オリンピックの頃です。でこれについても詳しく本で書かれています。なぜオリンピックを契機に警備用が広まってきたかっていうところも面白いポイントです。オリンピックの選手村ってあると思うんですけれども。その選手村のに当然警備員は必要になるんですけれども、そこに警察官が入れなかったらしいんですね。っていうのはその外国人選手とかが。 たくさんいてそこで問題が起きて誰かが逮捕されちゃったりすると外国の政府との政治的な問題になってしまうっていうので外国の政府からも嫌がられた外国の政府にとったら才能のある人をたくさん日本に送り込ん で, でその人たちが日本の警察官と一緒の空間にいるっていうのはまあんまりいいようには思われてなかったみたい で, でそういうところでじゃあ警備員として誰を使うかってなった時に民間の。 そのアルソックとかセコムの人たちが選ばれたらしいです。でですね。すごくこのオリンピックの例がすごくわかりやすいんですけれども。警備業は。こういう。公権力。警察官とか自衛隊が。入っていくと問題になりがちな場所に。うまく潜り込んでいったっていうのがよく。わかります。もうこれは歴史的にもそうだったみたいです。例えば。海外で。警備が入り出したのは。 鉄道っていうものが出てき始めた頃に駅にはあの保安官がいると思うんですけれども電車が走っている時ってその中に保安官がいないんでなかなかその治安が行き届かないっていう問題があったみたいなんです、ね、でそこに出てきたのが警備員ですね日本にも鉄道警察っていうのがありますけれども考えてみるとわざわざ鉄道警察っていうような特殊な組織があるっていうことはそういう電車の中で起こる問題とかを 対応するには昔ながらの警察、地域の警察だと。うまく対応できなかったっていう歴史が逆にまあ、わかるんじゃないかなと思います。本でも触れられてますが、今のアメリカ軍とかが。あの訓練とか、物資の輸送とかに、民間の会社を活用してますね。ブラックウォーターっていうような会社とかが有名だと思うんですけれども。こういう軍事会社を活用して、コストを削減したり、あんまり普段入っていけないようなところに。 アプローチしていくっていうのは、その警備業と通ずるところがあります。で、こういう民間の警備会社っていうのが、民間ならではの発想っていうのも取り入れていきます。例えば、よく警察24時とかのテレビ番組で、おとり捜査ってやってると思うんですけれども、もうこれも猪瀬さんによると、民間発症だとされています。あの有名な例だと、偽札ですね。偽装通貨が流行った時に、おとり捜査でその偽装通貨で支払おうとした人を現行犯逮捕した、 というのののがまあ一番有名な最初の始まりの頃だとこれって結構民間な感じ自由な発想で生まれてきた捜査手法なんじゃないかなと思いますであと工作員とかですね CIA とか FBI だと当たり前のように麻薬調査とかで工作員が捜査場に使われますけどそれも民間発想らしいですもう一つ面白いのは民間の活躍っていうところで言うと大学の学生運動の鎮圧も昔のある側が借り出された。 で紹介されてます。これもかなり面白くて大学って自治っていうのを重視しますけれども自分たちのことは自分たちで完結してやり通す公権力とかが入ってくることをあんまり好まないんですねだからそれでこの民間の警備会社がうまく入り込んでいって大学の警備っていうのを請け負っていったでそういうところで需要を徐々に増やしていったっていうのは結構面白いところかなと思います。現代でも大学のの警備員は民間の人がやって いるでしょうし、あと大使館とかそういう内政干渉とかになりかねないような場所っていうのは民間の人が採用されていますどうですかね、僕たちはなんとなく全国つつ裏裏に行き渡っているのは警察とかそういう公共的なものの方が手広く広がってる、普及してるっていうのを勝手に思いがちですけれども、意外と民間はしぶといしぶとくこういろんなサービスを提供しているそれでですね、あの最近の 警備業の流行りで言うと、ニュースとかで見たことあるかもしれないですけど、刑務所の運営っていうのがあります。で、これもなかなか民間的なそういう工夫にあふれていて、とても面白いエピソードが紹介されていました。面白いなって思ったのは、実は刑務所の運営ってホテル業に近いそうです。こういう捉え方はすごく民間的で面白いですよね。この囚人がいて、囚人の部屋があって、囚人が生活するための食事とか、 衣類とかそういうものを提供すると、でそれがホテル業に近いっていうのは、まあ、確かにその通りだと思うんですけれども、外から見ていると想像がつかないところですよね。警備業の将来っていうところも書かれてて、もうもはや陸だけじゃないと、この陸上の警備だけじゃなくて海の警備業っていうのも業務対象で。海で何を警備するかって思うかもしれないですけれども、実は現代でも海賊っているんですね。このアフリカとかで。 海賊って言っても「ワンピース」とか「パイレット・オブ・カリビアン」とかそういう豪勢な海賊じゃなくて原始的って言ったらいいんですかねそういう原始的な感じで襲いかかってくる人たちがいるんですこの小さいボートに乗って、まあ、やんちゃな若者が、まあ、お金がなくて仕事がないと大きい貨物とかに積まれているものを め, あのめがけて襲いに行くんですね映画で言うと、 トム・ハンクス主演のキャプテン・フィリップスがちょうどこのアフリカの海賊を描いていいてますはい、今回は猪瀬直樹さんの「民家」を紹介しました、えー、猪瀬さんっていうと代表作の「帝の肖像」これですね「帝の肖像」とかあと他には「道路講談と戦った、まあ、実務的な本」とかもあったりあと「 変わり種だと漫画の原作ラストニュースとかも書いてます猪瀬沼の作品はまあ、結構数が多くてで引き出しの多い作家さんなのでまあ1冊選んでみてまあ、自分が興味のあるところを読んでみてでそこから関連のある本を広げて掘っていくっていう楽しみはあると思います猪瀬沼はあると思いますはい、じゃあぜひぜひ読んでみてください、えー、他の、えー 本に関するリクエストとかは、えー、よければ動画のコメントに投稿してみてください。バイバイ